や急に挑戦することを目的に毎回開催されており入賞者は世界大会に出場いたします諸岡さんも本と8月にがきにれる世界大会に出場する予定です諸岡さんは成田秘徳小学校のご出身で当時ダンスクラブとして受賂に参加していただいております それでは、ここで藻籠さんから一言ご挨拶をいただきたいと思います。皆様こんにちは。私は成田県出身の能原美香と申します。本日はこのような素敵なところにご参加させていただきましてありがとうございます。 当のは毎日みんなでそう思っお仕事をしていただまし とうも嬉しく思います本日は誠にありがとうございましたありがとうございます続いて靴田まおりです本日は成田市消防応援団のある成田市観光キャラクターうなりくんも靴田まおりに参加します<笑> 準備は可能だ 成田医師の御課会を記念し、出雑談終わっていただきます。それでは、パンパーレンライでお願いします。す<笑>皆様、ありがとうございました。必死で我慢す。て ススうううん、じゃあお母さん。 ね、あすみません。